こんにちは、アブです。今日はですね、初めての副業の5つの落とし穴っていう話をしていこうかなと思います。副業をしたいなとか、やっぱ終身雇用がなくなってきたんで、個人で稼ぐ力を身につけたいなっていう人がめちゃくちゃ増えてきましたね。で、プログラミングやってみたり、動画編集やってみたり、ただやってみたところ、正直全然稼げないし、なんでこれがいいのっていうふうに思ったりしません。えーね、今日はそういった副業を始める人にあたって5つ、 落ととしし穴がありまますすよってて話をいいこうかなと思います僕のチャンネルではフリーランスの副業の分散の仕方とかリスク分散の仕方とかあとはコストパフォーマンスでいい例えば福岡で月8万円で生活するような生活水準を下げる方法についてまとめていますよかったら応援登録をお願いします今日は初めての副業5つの落とし穴やっちゃいけないこれ危ないよって話をしていきますまず1つ目何かっていうと手当たり次第に何でもやってみるっていうことです これやっぱありがちですよね。これがいいよ、あれがいいよ、プログラミングがいいよとか、えー、もっとサイト制作がいいよとか、えー、動画編集、英語のスキル、ブログ、YouTube っていう風な形、いろんなスキルとか、いろんな副業のネタがいっぱい出てきましたね。その中で手当たり次第にめちゃくちゃやって、結局最終的に何も残らなかったっていう人って結構いませんか僕もやりがちだったんですよね。もう た, もうたくさんやったんですけど、結局どれがいいかわかんないし、何がいいかわかんないしって。 で、何を信じていいかわかんないから、まあ、とりあえず最近流行ってるセミナーに行ったり、サロンに入ったり、えー、なんとかまる塾っていうふうな形で入っていったりして、搾取されて、えー、いろんな、もう入会金で50万円とかっていうふうな形で払うような人が結構増えてるんじゃないかなと僕は思ってます。もうこういったセミナーとか行くのもいいんですけど、えー、勉強会に行くのもいいんですけど、結局やるのは自分なんで、そういったところで手当たり次第にやりすぎると、え落とし穴にハマってくっていうのがあります。 なんで、まずは一つスキルを見つけて、これって決めて、これだけをやってみるっていうところを意識するのはポイントです。次、二つ目。そもそもプログラミングってなんでやってるのそもそもなんで副業やってるのかわからなくなるっていうところです。これ結構ありがちじゃないですか。例えば最近インフルエンサーの方がいろいろプログラミングめっちゃいいよっていうふうにお勧めされてると思います。で、とりあえずプログ ラ, ログラミング始めましたとえ。なんとかキャンプとか。 プログラミングアカデミーみたいな感じで、いろいろとプログラミングのソフトとかサービス、勉強会、めっちゃ増えてます。ただ、プログラミングをやったところであの、何ができるのか分かってない人って結構いますよね。これがもったいないことで。まあ、そ、なんですかね。僕は、あの、プログラミングを否定してるわけでは全くなくて、プログラミングを否定してるわけではなくて、目的が分からぬまま、プログラミングを勉強することはちょっと、えー、注意した方がいいんじゃないのって話です。 で、こういうコードはかけたりだとか、システム構築ができたり、アプリ開発ができるっていうのは、まあそもそもなんですけれども、サイト制作で作ったりだとか、サイト制作で使ったりとか、っていうふうに、いろいろと使える幅はあるんだが、あるんだが、プログラミングで何ができるのか、自分の頭の中で明確になってる必要がありますよねってところです。で、これって必要かなっていうふうに思うのって結構ありますよね。学生時代、例えばやる。 例えばですよ。例えばペンケースにいっぱいいろんなペンを入れてて、いろんな何十種類もペンめちゃくちゃ持ってますと。ただ勉強に使うのってボールペン一本で良かったりしますよね。それと同じように副業とかプログラミング、スキルを溜め込みすぎても、結局何に使うか分かんないっていう状態になったらもったいないわけですよ。そういったというふうに、そういったふうに、プログラミングだとかに、あの、一つじゃなくて何に使うかを明確にするっていうのがポイントの。 二つ目です。明確にして、じゃあ何に使うのかを考えながら勉強していく。これおすすめになってます。次、三つ目なんですけども、目的を見失うっていう人が結構いるかなと思ってます。えー、先ほどと似たような感じなんですけども、使う目的を決めて勉強する。もうこれですね。ゴールを決めて勉強するとすごくやりやすくなります。例えば、プログラミングの話で戻ると、プログラミングってサイト制作に使うるわけです。 サイト制作の仕事を取るために、仕事をフリーランスとして副業するためにプログラミングを勉強するということも一つ選択肢にありますよね。そういったところで行くと、サイト制作を仕事にしたいのであれば、プログラミングを必ずしもやらなくてもいいっていうふうに考えることもできます。サイト制作、例えばですよ、あの、飲食店で最近オンライン、えー、お持ち帰りシステム、テイクアウトシステムを え、オンラインで作りたいっていうふうに思っている人がいたとしたら、サイト制作、わざわざコーディングをして、コーディングをして、プログラミングを書いてまでサイト制作をする必要はなかったりするんですよ。例えば、テンプレートを使うとか、例えば、既存のベースっていうようなストアアプリを使ったりっていうような、もう、もともとある簡単にできるサービスを使ってサイト制作することもできるんですよね。 もう一度言うとサイト制作を仕事にしたいなと思っていてスキルを学ぶためにプログラミングをやってるのであればサイト制作そのものを先に考えてサイト制作をテンプレートを使ってやったり既存のサービスを使ってやることも仕事になるっていう話です、うん、要するに必ずしもプログラミングっていうのは必要ではなくてサイト制作だけを考えて仕事をするっていうのも手ですよっていう話ですなんとなく必要だからっていうふうにやってるってもったいなくて な、ま、ん、あ、まあとなく必要、なんとなくやってるっていうのはすごく時間がもったいないんで、そういった意味でゴールを決めるっていうところが3つ目のポイントです。次、4つ目、仕事をするイメージが湧かないっていう人結構いませんか ?4 つ目の落とし穴、よく陥りがちなんですけども、仕事をするイメージが湧かないけど、とりあえずやってますっていうところです。プログラミングだとか、動画編集、YouTube の編集、めちゃくちゃ最近増えてますよっていう話を僕のチャンネルでもやってるんですけども、 それをプログラミングをやあの仕事が増えてるからといってプログラミングのスキルをむち ゃ, くちゃ増えました、えっと、増やしましたと、えー、JavaScript から、えーえー、全部分かります HTML から全部分かりますとただ実際仕事を取るっていうのは、えー、スキルと比例するんですがなかなか仕事は取れない営業が苦手っていう人がいますよ、ね、営業が苦手営業が苦手だとやっぱりあの仕事のイメージも湧かないと思うんでそういったところで営業の方法も学ばないといけないな いうのはすすごく大事になってきます僕で言うと、僕の個人の話でいくと、僕で言うと、コーディング書けません。書く必要がなかったからです。けど、サイト制作の仕事をしてます。これどういうことかっていうと、先ほども言ったみたいに、例えばペットショップのサイトを作ったことがあるんですけども、ペットショップのサイトで行くと、やっぱりサイト制作の一番の目的って何かっていうと、そのペットショップの売り上げを上げることですよね。で、並びに利益を確保すること。 手元に残る資金を作らないといけないわけですよ。サイト制作を、えー、コーディニングからやって、プログラミングからやって、めちゃくちゃかっこいいサイトを作ったからといって、えー、ペットショップのすげえ最新の、もう世界一個しかないサイトを作りましたっていうふうに、えー、クライアント、お客さんに提示したとしても、それが100万円ぐらいかかるような作品を作ったとしても、それが売り上げにつながらなかったら全く意味ないじゃないですか。サイトがめちゃくちゃ綺麗だけど、これがかっこよすぎて、 売上に貢献しないとかっていうのはパターンの往々にありえるわけですよ。いろいろと調べていく中でも結構ねやっぱりそういうふうにそういったところをちゃんとしっかりアフターフォローして売り上げが上がる集客につながる利益が確保できるサイト制作をするっていうのは超重要になります。 そういったところで僕はコーディングほぼできないんですけど、えー、テンプレートを使って、既存のサービスを使って、売上が上がるような仕組みを作ってあげる、サイトを作ってあげるってことをやってました。最近はほぼやってないんですけども、そういったところでサイト制作をするにあたって、まあ、必ずしもコーディングは必要はないけど、あった方がいいけど、あった方がいいですけど、コーディングなくてもサイト制作できるよって話でした。次、4つ目の仕事するイメージをしっかり沸かせて勉強するってこところです。 次、最後、最後なんですけども、えー、頑張りすぎる人。これ、落とし穴にはまる敬語があります、えー。頑張りすぎる人、もうね、やっぱり副業しないといけない、稼がないといけないっていうふうに思いすぎて寝不足になったりしませんか寝不足になったり、体調がもう悪くなったりする人っていますよね。僕も会社員時代、副業しないとなとか、もう勉強しないとなと思ってて、でしかも、えー、銀行だったんですけど、銀行の時って、あのー、資格試験を毎月取らないといけないんですよ。 例えば、年金アドバイザーとか、寺の、なんとか、あの窓口業務のまとめとか、えー、財務書評を読めるようになるとか、えー、税務とか、公務とかっていうのを勉強を毎月やらないといけないんですよね。募金勉強しないといけないとかっていう風に形で、いろいろと勉強していく中でもう詰め込みすぎちゃって、寝不足になるっていうのは、本末転倒です。やっぱり体が資本なので、体調管理っていうのは大事になってきます。やっぱり 睡眠不足イコール体調が悪くなるっていうふうな図式ができるんですよね。なんで、睡眠しっかりとって、体調を良くして、ポジティブにならないとダメですよね。えー、副業で落ちる、えポイント。頑張りすぎるっていうのは結構あることなんで、ぜひぜひそれを頑張りすぎない自分のペースでやっていくっていうのがおすすめです。今日は初めての副業5つの落とし穴っていう話をしていきました。結構いろいろと話してたんですけど、当てはまるとこありましたか え、手当たり次第に勉強してませんかとか、うん、そもそも何でやってるのか確認してますか目的を見失わないようにしましょうねっていうところと、4つ目、仕事のイメージを持って勉強しましょう。で、五つ目は、頑張りすぎない。これが大事ですよって話をしてきました。もう本当に、えー、もう自分を追い込みすぎるっていうのはあ結構危ないので、そういったところで追い込みすぎないように、えー、勉強しながら自分でやっていくっていうのがおすすめです。今日は5つの話でした。いかがだったでしょうか